くれるから私この前2つ並んだ「スーのクローバー」を見つけたんです私がプロデューサーさんとでも幸せなのと似てたのあのおお仕事お疲れ様でしたこんな時間にすみませんでも表示に渡さないとダメなんですだから あとあレ ギ, ギュラー番組なんてすごいうへえ、ー毎週収録があるなんて何事も始まりはたやすくないものですねプロデューサーさんに渡したくてカずえちゃん<笑>そうだねみんなで手をつないでみよう